ファミリーレジデンス来ました。小屋地下からね。回しましょ。ちょっと待って、猫持ってるブライトが来てるのね。ニャピン。 破滅らしきトーテムガールは。鏡和音とか反応したのかしら火花出てるから破滅ありね。 バベチリ回避ついでに、内ちなる力で治療しましょう。誰かあっちにいるかしら最初回してた発電機回しきるわ。 エースが追われてるわ。急がなきゃ。ナイスよ、おじいちゃん。まずいわね、二回目だわ。こっちじゃなかった。 流石に来るわよねおじいちゃんエースの救助はクローデットがやってくれるわ持ち上げないエースを落としきるつもりねこれは無理救助になっても助けなきゃエースがラストよ守るわ 一旦諦めたクローデットがおじいちゃんを起こしてくれたから助かったわ。エース以外が釣られるなら OK よ。エースは逃げて、私がつけきるわ。 誰か見つかったエースじゃありませんようにえまだ追われてたたまたましまったみんないるわごめんね あの発電機から離れるわ。 そっちに行っちゃったわ。こっち側でやられるとまずいわね。トーテムカキットがあれば、治療できるんだけど。バベチリは避けたい。それ付け切ったの大きいわ。トーテムないかしら。 ダメだわエースが追われてる有予あるし交換に行った方がいいその動きはどっちなの近くにいるクローデットを追いかけに行ったわ 猶予切れちゃったのね気がいいは私これで救助もいけるわ発電機はここねおじいちゃんナイスよ 目の前にいるわね。ノーワンじゃありませんように。おじいちゃんやるわね。ごめんおじいちゃんの肉壁間に合わない。ゲートも開けなきゃ。 まずいエースが追われてるわちょっとエースのカバー入ってくる間に合わなかったわおじいちゃん不滅持ちよねかっこいいわよ クローデットかおじいちゃんどっちおじいちゃん踏めつつ買った後だったクローデット頑張ってまだクローデットが追われてるならそっち側のゲート開けなきゃ 壁入りたいけどゲート開けなきゃうーんといいどこなの間に合わなかったわごめんねクローデット え、エース大丈夫よね？大丈夫だったわ。出ましょ。